今日は私のナイトルーティンということで仕事から帰ってきてからやってることを動画で撮ってみました家に帰ってきてからはすぐ着替えてちょっとくつろぎます大体いい携帯をいじったり電話をしたりとかして10分から20分ぐらいまでこういう状態ですわあ 제가시향할때쓰는거는시드물닥터트럽이거밀크로지운다음에홈클렌징은아벤드 、네、 의젠틀폼으로씻습니다화장실에카메라를고정할데가없어서변기위에이렇게두고하느라자세가자세도그렇고지금구도가약간이만큼캐셔를둬りたいと もうないますねあ前髪を一応前髪を上にしないといけないんですけど忘れた一応ちちょっと顔に塗っといて前髪を上にそういえば前髪を上にしたのは初めて公開してるかもしれない 대충화장을다지웠으면이제물로잘보이려나이제본격적으로봄클렌징으로남은노폐물을다시씻어줘요 대충다끝났으니까이제샤워를하고샤워가終わっ다らパックをつけて髪の毛を乾かします髪の毛が長すぎてしかも量もめっちゃ多くて30分ぐらいかかります 髪の毛だけでも結構重さがあって、首に負担がかかるぐらい重たいです。今日の夜ご飯はサーティワンです。いつもちゃんとしたご飯っていうより、こういうおやつを食べながら動画編集をやります。編集はだいたい10時半ぐらいから眠たさで気を失う。直前までやります。 だいたいこんな感じで一日が終わります今日もご視聴ありがとうございますじゃあバイバーイ